こんにちは。認定 NPO 法人 d i a l o g for People 副代表で、フォトジャーナリストの安田なすきです。この認定 NPO 法人 d i a l o g for People2021 年度活動報告書では、私たち d i a l o g for People の昨年度の活動を振り返っています。新型コロナウイルスの感染拡大によって、頻繁に海外取材に赴くことがかなわない中、様々なつながりに支えられ、メディア NPO として歩み続けることができました。 この場をお借りして皆様への感謝をお伝えします。この報告書は全18ページにわたっていて、取材を通して出会った方々の写真や、これまでの取材で感じたことをお伝えするコラムページもあります。ぜひ、こちらの音声でも私たちの活動について知っていただけますと幸いです。それでは、表紙をめくってみましょう。1、2ページ。 ページをめくると大きな写真が両面にわたって一枚掲載されています。この写真は2018年、シリア北東部を訪れた時に陛下への佐藤圭が撮影したものです。お茶を飲みながら地域の方々と車座になって談笑している様子を映しています。こうしてお茶を飲んで笑い合えることが何よりも幸せなこと。共に時間を過ごしている時、 どなたかがぽつりと束の間の平穏を慈しむようにつぶやきました。シリア北東部は民主化を求める市民の声と政権による弾圧、過激派勢力イスラム国の台頭、アメリカ、トルコなど大国の様々な利害が絡み合い、長い間戦火の続く地域です。様々な不条理や世界の歪みは、声の小さな人々の日常にこそ大きな影を落とします。 構造的な視点で社会の歪みを眺めたとき、この問題はどこかの誰かの問題ではなく、私たち自身の問題であることに気づくのではないでしょうか。この方々と過ごした笑顔を思い浮かべるたびに、そんなことを考えます。私たちダイアログフォーピープ People は、こうして世界各地に赴いて、人々と出会い、戦争や貧困、差別の問題などを取材しながら、いただいた声を届ける、 伝える活動をしています。2019年に NPO としてスタートを切り、2022年の1月には認定 NPO 法人となることができました。これからも時代とともにアップデートを繰り返し、次世代に継承していく活動の場を育んでいきます。3、4ページ。こちらのページでは、これまでの取材先の写真とともに、 弊代表のの佐藤圭のご挨拶を掲載しています。こんにちは。認定 NPO 法人ダイアログフォー・ピープ People 代表で、フォトジャーナリスト、ライターの佐藤慶です。いつもご支援、ご協力をありがとうございます。おかげさまでダイアログフォー・ピープ People は無事第3期を終え、2022年1月、認定 NPO 法人になることができました。これまで少しずつ活動の幅を広げていくことができたのも、 皆様の温かく力強いご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。メディアは現在、株式会社が多数を占めますが、スポンサーありきの経営により、見過ごされてしまう社会課題が少なからずあることや、世間の関心が低いとみなされる問題は、長期的に取材することが難しいなどのデメリットも抱えています。しかし、特に社会課題の解決のために必要な情報というものは、本来誰しもが知る必要、 そして知る権利のある公共性の高いものではないでしょうか。NPO 法人として、市民社会の中から発信活動を行うことにより、そうした意識を共有する人々の支えのもと、市場価値ではなく、人権や平和といった多様な人々が共に生きていくためには欠かせない価値に軸を置き、継続的な取材、発信を行うことができると考え、閉会はメディア NPO という形での活動を続けています。 収束の見えないコロナ禍や大国による侵略戦争、未だ数々の困難に直面する難民の人々、こうした問題は国境の内外を問わず誰しもに関わる問題です。皆様と一緒にこの一年も建設的な対話の生まれる社会を目指して歩んでいけましたら幸いです。ここで私たちダイアログフォーピープルについて簡単にご紹介します。なお、 ここからは団体名を略称である D4P でお話を進めていけたらと思います。D4P は写真や文章、映像など様々な表現を通して困難や危機に直面する人々の声や社会課題の渦中にある地域の現状を共に同時代を生きる全ての人々に伝えることを主軸として活動するメディア NPO です。 どこか遠くの問題に思えてしまう出来事について、誰もが考え、自分の役割を見つける機会を創造し、社会課題の解決につながるきっかけを生み出していくことを目指し、日々様々なコンテンツを発信しています。日常からこぼれ落ちてしまいそうな声なき声に寄り添い、社会課題に光を当てる。こうした活動コンセプトのもとで D4P は、現地取材、執筆、メディア発信、 講演会、自主企画、教育プログラム、次世代育成など、様々な伝える活動を行っています。挨拶左隣の3ページには、取材先で出会った人々を撮影した2枚の写真が上下に並んで掲載されています。上の写真は2016年、東ティモールで出会った4人組の女の子たちの写真です。写真撮ってよ、と、教会の庭園で声をかけられてシャッターを切りました。 教会は退屈なこともあるけど、おしゃれをしても怒られないから好き、と笑っていたのを覚えています。下の写真はザンビアのサッカー場での一枚です。地元のサッカーチームの応援には、近所中の人々が駆けつけます。出場選手ではないのに、ちゃっかりフィールドで一緒にボールを蹴っている子供たちがいました。5 6ページ。 D4P フォトジャーナリストの佐藤圭・安田なつきが直接取材した地域や、インタビューでお話を伺った方の活動地などを含めた取材先を世界地図上にまとめたのがこちらのページの世界地図で見るダイアログ4 People の取材活動です。新型コロナウイルス感染拡大の影響が続く中、2021年度も海外取材はオンラインが中心となりましたが、10月にスリランカに赴いたり、 継続的に取材を行うパレスチナやイラクでは、現地パートナーとのやりとりを続け、それぞれの国や地域の状況、現地の声をお届けすることができました。また、国内取材では、沖縄各地や様々なルーツの人たちが共に生きていけるような場として活動を続けている川崎市の交流施設、川崎市触れ合い館などを訪れ、昨年に引き続きヘイトに関わる問題や、課外の歴史、 そして様々な問題の根底にある人権意識に関する取材を行いました。字幕を引きやすい新しい物事にスポットライトが当てられるニュースにおいて、日本から遠く離れた地での紛争や貧困、差別の問題、また国内における状態化してしまった社会問題や被災地の状況などはなかなか身近には伝わってきません。一方、こうした危機を同時代的に経験する中で、 少しずつでも想像し、自分とのつながりを考えることもできるのではないでしょうか。世界に広がる各地とのつながりを、これからも大事にしながら、いただいた声を丁寧に届ける取材活動を継続していきます。7、8ページ。D4P は2021年度にどのような取材に取り組んできたのか。ここでは主なテーマ、切り口を4つご紹介します。 まず一つ目は、主に日本国内をフィールドに取材をした入管収容問題です。2021年3月6日、名古屋出入国在留管理局の収容施設で、スリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリさんが亡くなりました。入管での死亡事案は、これが初めてではありません。2007年以降、収容施設内で亡くなるのは、これで17人。うち5人は、 自ら命を絶ったとされています4月には入管法政府案が衆議院で審議入りしましたが人道上の問題をはらむ政府案に多くの反対の声が上がり法案の成立は見送られました在留資格の有無で命の線引きがされてしまうことはあってはならないことです2021年はこうした命の線引きをする社会に声を上げるためこの問題の根底にある 命の尊厳を軸に取材を続けてきました。二つ目は海外現地取材です。一つ目のテーマでお伝えしたウィシマさんだまりさんの生きた奇跡をたどるため、ウィシマさんの故郷スリランカを訪れました。名古屋入管で亡くなったウィシマさんの取材を続けるうちに、真相究明はもちろんのこと、彼女が生前どのような人だったのか、 どんな日常を送っていたのかということを知る必要があると思うようになり、スリランカへと渡航しました。ご家族やお寺の住職、三島さんから英語を教わっていた生徒さん、様々な方のお話を聞かせていただき、いかに大切な存在が失われてしまったのかということを痛切に感じました。そして、一人一人の声に耳を傾けること、その命に寄り添うことの大切さを再認識します。 久しぶりの海外取材となりましたが、やはり現場で感じる情報は欠かせません。三つ目は、私たち一人一人がアップデートを繰り返していかなければならない人権の現在地についてです。1948年、世界人権宣言という基本的人権のリストであり、国際的な人権保障にとっての最重要文書が国連で採択されました。それから半世紀がたった今、 私たちを取り巻く人権の在り方はどうなっているのでしょうか。ジェンダーの分野では、家父長制や男性優位社会に虐げられてきた女性たちが世界中で声を上げています。また、国境を越えた難民問題では、その人のバックグラウンドや人種、国籍に関わらず、基本的人権は誰しもに守られるべきものであるということを前提に、現行法や制度の改革を望む声が高まっています。 私たち一人一人がそうした社会のアップデートの一助となれるよう、ジェンダーや国籍、差別的な構造の引き起こす問題に取り組みました。最後にご紹介するテーマは、戦争の理不尽を伝える現地の声です。新型コロナウイルスの流行は未だに世界的に収束せず、海外取材に行く機会はめっきりと減りました。けれども、これまでの取材で一緒に発信を続けてきた仲間たちとのつながりによって、 海の向こうの出来事も等身大の声とともに伝えることができました。パルスティナのガザ地区に住む私たちの取材パートナー、アマルさんは5月にイスラエルによる空爆の下その恐怖を自らの声で伝えてくれました。一切にも満たない息子を抱えながら震えるアマルさんのメッセージは、戦争というものがいかに理不尽に人々の日常を破壊するのかということを私たちに突きつけているのではないでしょうか。 Q10 ページこちらのページには D4P 安田なつきの書き下ろしコラムを掲載しています以前から私たち D4P が取材している福島県双葉郡大熊町の木村のりさんは東日本大震災で最愛の家族を亡くした体験から防災と現代社会の豊かな生活への疑問について発信を続けていますそして木村さんは 沖縄で戦没者の遺骨捜索を続ける具志堅高松さんに出会い、改めて娘のゆうなさんの死と向き合っています。二人の死者への祈りは、私たちに一人一人の人間の尊厳を奪う不条理と、そこから得た教訓を問いかけているように感じます。ここからはコラムを朗読していきます。コラム、それは骨ではなく人、不条理を超えて響く祈り。福島県大熊町。 この町には東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機までが立地している。そこに木村則夫さん一家の住居があった。2011年3月11日、町を襲った大津波により、小学校1年生だったゆうなさん、木村さんの父、和郎さん、妻のみゆきさんが行方不明となった。ところが翌12日、 原発事故によって、大熊町は全長避難を余儀なくされる。その後、渡郎さんと美幸さんは遺体となって見つかったものの、優奈さんだけが発見できなかった。木村さんの自宅周辺は放射線量の高さから帰還困難区域に指定され、今も解除されていない。その後、木村さんは限られた一時帰宅の時間を使い、優奈さんの捜索を続けてきた。2016年11月、 環境省に依頼して重機での捜索を開始、翌月、泥だらけのマフラーから、ゆうなさんの首の骨の一部が見つかった。木村さんは当時の心境を、喜ばなければならないと思うのに、喜べない、と語った。実は震災の翌日、木村さんの自宅周辺を捜索していた消防団員たちが、誰かの声を聞いているのだという。 状況からすると、父の渡郎さんだった可能性が高い。けれども原発事故は、わずかな望みにかけたその捜索までも阻んでしまった。渡郎さんが見つかった場所と、ゆうなさんの遺骨が見つかった場所は、さほど離れていない。だとすれば、津波に巻き込まれてしまった後も、生きていたかもしれない渡郎さんとゆうなさんを、自分は置き去りにしてしまったのではないか。そんな、自責の念が拭えなかったのだ。 木村さんを沖縄に誘ったのは2021年4月のことだった。激しい地上戦が続いた沖縄では、推定で約9万4千人の住民を含む20万人以上が犠牲になったとされている。とりわけ激戦が展開された本島南部では、どこを掘っても遺骨が出てくるという。そんな沖縄のあちこちで40年近くにもわたり、戦没者の遺骨捜索を続ける具志圏高松さんのもとを、 木村さんと共に訪れたのだ。現在、辺野古の新基地建設の計画変更により、そうした遺骨が混じっているかもしれない土砂が、埋め立て工事に使われる可能性があるという。具志堅さんはそんな国の方針に対し、戦没者への冒涜だ、と、時にハンガーストライキも行い、強く抗議を続けてきた。本島南部、糸満市内の日本軍の豪の跡地を訪れた際、木村さんは率直に具志堅さんにこう尋ねた。 自分の娘一人のために捜索をまだ続けたい。見つかった場所は異例のための場所にしたいというのは、わがままなことなのだろうか、と。具志堅さんは木村さんをまっすぐ見つめ直し、言葉に力を込めた。これは人間の尊厳の問題です。たとえ、たった一人であったとしても、あなたには声を上げる権利があるんです。一人の利益のために全体の利益を損なうな。 という人がいますけれど、一人の人間を大切にできないのに、みんなを大切にできるはずがないんですよ。そして2022年の元日、今度は具志堅さんが木村さんのもとを訪れた。特別な許可をもらい、共に帰還困難区域へと捜索に入った初日、地表を掘り始めてからわずか20分足らずで、木村さんと、具志堅さんが声色を変えた。 枯草の根元からは、遺骨らしきものの一部が顔を覗かせている。今、お父さんが掘り出すからね。具志堅さんは穏やかに声をかけつつも、手早く周囲の土を払い続けた。けれど、土を覗きながらも、具志堅さんは自身で遺骨を取り上げようとはしなかった。それは、父である木村さんの役割だと見守っていたのだ。そして、 土にまみれた25センチほどの骨を木村さんが拾い上げ、愛おしそうに何度も撫でた。すげえ。あとはほとんど言葉にならないようだった。よかった。ゆうなちゃん帰れるよ。と、ぐしけんさんが声を震わせると、涙をこらえながらも木村さんの表情がかすかに緩んだ。見つかったのは右足の大腿骨だった。ゆうなさんの首の骨が見つかった場所から、 わずか6メートルほどの距離から発見されたことや、子供の骨であること。遺骨の一部が見つかるまで、ゆうなさんが大熊町最後の行方不明者であったことなどから、この大腿骨もゆうなさんの遺骨と見られている。遺骨が見つかったのは約5年ぶり。それも、下半身の骨が見つかったのは初めてのことだ。親と子が呼び合う力だ、と、具志堅さんは何度も噛みしめるように語った。 一方でこうも強調する。骨じゃないんです。人なんです。だから帰る権利がある。原発事故で捜索が阻まれた不条理があったのであれば、国や自治体には何年かけてでも探す責任があるのではないかと思います。具志堅さんは沖縄の戦没者の遺骨収集を自分たちの世代だけで終わるものではないと実感しているという。だからこそこうした場所は戦死者への異例と、 次世代の平和学習の場にしていくべきではないかと思っています。それは木村さんの、ゆうなの遺骨の眠る土地を慰霊や伝承の場として残していきたいという思いにも重なる。痛むことをないがしろにし、教訓を置き去りにする社会は、果たして望ましい社会のあり方なのか。二人の活動とその出会いから生まれたものが、私たちに強く問いかけている。 2020年6月当時、大熊町は5つの区域に分かれていました。1、避難指示解除済み。2、立ち入り規制緩和、避難指示解除区域。3、悲観困難区域。4、中間貯蔵施設エリア。5、福島第一原発敷地。木村さんのご自宅があったのは、海岸から約150メートルの距離で、 周囲は中間貯蔵施設エリアにあたります。今回木村さんが具志堅さんとともに捜索に訪れた場所は、帰還困難区域にあたります。コラムでは、二人の様子は写真でもお伝えしていて、10ページ右上の写真は、帰還困難区域の枯れ草の根元から大腿骨を発見した瞬間の一枚です。この時、具志堅さんからは、よかった、と安堵の声がこぼれました。 隣の9ページには、ユーナさんのものと思われる遺骨を愛おしそうに撫でる木村さんの様子を伝える1枚を大きく掲載しています。また、9ページ下の写真では、木村さんが具志堅さんに大熊町で津波被害を受けた施設などを案内する様子から、2人の交流を伝えています。大熊町での取材の様子は、D4PYouTube の取材報告、ボイスオブピープル、ボリューム12 福島県大熊町、一人一人の命の尊厳、約10年9ヶ月を経て見つかった娘の遺骨でもご覧いただけます。よろしければ合わせてご視聴ください。11から15ページ。こちらでは私たちの活動の根幹とも言える伝える活動についてお伝えしたいと思います。D4P が発信する情報は、取材先でいただいた声や思いを その受け手であるあなたへと大切に届ける。そんなあなたと世界をつなぐ架け橋であれたらと思っています。加速度的に世界が様相を変えていく今の時代、前代未聞の社会課題に対する答えは決して一つではありません。時にあまりにも大きな困難に無力さを痛感することもあるかもしれません。しかし様々な発信をきっかけに、 一人一人がより良い今、そして未来について考えていければと願っています。どのような表現にも伝えられない余白があります。しかし、その余白を情報の不足と捉えるのではなく、枠の外にある無限の可能性として考えられる。D4P ではそんな表現、発信を行っていきます。D4P では様々な形で伝える、届ける活動をしていますが、 実際、どのくらい発信をしているのでしょうか。ここではまず、私たちの活動を数字でご紹介します。D4P、ウェブ記事が75本。YouTube 動画が95本。講演が109件。出演が147回。執筆が176件。インタビューが48件。 撮影、写真提供が24件。写真展が4件。音声配信が51件。イベントが3回。出版関連が2件。その他、フリーマガジン発行などが4件。数字をたくさんご紹介しましたが、これらの数字をすべて合わせると、 昨年度1年間で発信したコンテンツは700を超えます。その中でもオリジナルの媒体として私たちが大切にしているのが D4P のウェブサイト記事です。紛争地や被災地の取材レポート、インタビューやエッセイなど幅広い記事を配信しています。取材のレポートとして2021年度に力を入れて発信してきた内容の一つが入管法政府案の問題点についてです。 難民申請中の強制送還が可能になることや、国外退去命令に従わなければ刑事罰の対象になるなど、あまりにも多くの問題をはらんだ入管法政府案について、弁護士や支援団体の方々のインタビューや、市民団体の活動を積極的に取材しました。また、私自身のルーツをたどる旅についても、取材レポートやエッセイでお伝えしました。 亡くなった父の外国人登録原票の交付請求をきっかけに始まったこの旅で、朝鮮半島と日本、在日コリアの歩みと向き合いながら、今も取材を続けています。夏の特集では、この社会は本当に戦後を迎えたのかというテーマで、戦争の最下を二度と繰り返さないために、加害の歴史や本来大切にされるべき個々人の尊厳を見つめ、戦後の歩み方を捉え直す発信を展開しました。 D4P のウェブサイトではこの他にも様々なテーマでの記事を掲載しています。記事から記事へ読み進める中で新たな発見もあるかもしれません。URL は d4p.worldd4p.world4 は数字の4を入れてください。ぜひご覧ください。ここからは佐藤が朗読いたします。さて、 D4P には公式 YouTube チャンネルがあるのをご存知でしょうか ?2021 年3月からスタートしたラジオ型 YouTube 番組 Radio Dialogue。こちらは毎回テーマを設け、取材報告やゲストにお話を伺うなど、社会状況に合わせ柔軟に発信しているものです。リスナーの方々とのコミュニケーションからはいつも大きな学びをいただき、取材、発信の新たな視点につながっています。 この Radio Dialogue は毎週水曜日21時から主にライブ配信でお届けしています。アーカイブ配信もありますので、ぜひ気になったテーマからご視聴いただけますと幸いです。また D4P の独自取材映像コンテンツ Voice of People も配信してます。震災から10年が経過する東北、目を背けてはならない戦時の加害の歴史、自然と循環する暮らしの営み、 ウィシュマさんの生きた軌跡など、人々の声から世界を伝える映像をお届けしています。この他にも、映画や音楽、街歩きなど、カルチャーを切り口に朝鮮半島と日本の関係を見つめるシリーズ、カルチャーから知る朝鮮半島のことや、社会問題を紐解くヒントを、評論家、小木植千さんがわかりやすく解説する YouTube 番組、チキズトークなど、独自の取材や、 社会問題について幅広くお伝えする多彩なラインナップを随時更新しています。新着配信のお知らせはチャンネル登録が便利です。気になった方はぜひ登録をお願いいたします。D4P の発信は Web 上のものが多いですが、実際に手に取ってもらうことのできるフリーマガジン、ボイスオブライフも発行しています。世界に目を向け未来を見つめるをテーマに。 2020年10月に創刊しました。このフリーマガジンでは、佐藤圭、安田夏樹が現地で出会った人々や、地域を撮影した写真を見開き B3 サイズでご覧いただけます。紙面を触りながら、ページを手繰りながら、世界に思いを馳せていただき、記事に登場する人々との距離を少しでも縮めていただくきっかけになればと思います。2021年夏に刊行したボリューム2では、 東日本大震災からの10年間をテーマに、岩手、宮城、福島で出会った方々が歩んできた日々や抱いている思いについて、取材を通じて伺ったことを綴りました。ポイスオブライフはどこに行けば手に入るのか、また自分のお店などで配布する方法を知りたいという方は、報告書のリンクからページをご覧いただくか、D4P 事務局までお問い合わせください。さて、 フォトジャーナリストとして活動している私たちにとって、写真展は来場してくださる方々と直接お会いすることができる貴重な場です。安田なつき写真展。テラス。生きた証を残すこと。この写真展は2021年4月15日から26日の11日間、東京都新宿区の OM システムギャラリーで開催し、会場には35点の写真を展示しました。 この時に綴った安田のメッセージを紹介します。東日本大震災から10年、亡くなった方々の生前の姿を伝えてくれたのは、その方が日常の中で使っていた品々や身近な方による追憶の言葉でした。即席を記す何かに触れるたび、その人は何を大切に暮らし、どんな生き方をしてきたのか、私自身も思いを巡らせてきました。 この写真展のタイトルは、亡くなった息子さんのことを語ってくれた方の、生き方が現れていないと、死が照らし出せない、という言葉から考えたものです。展示では、東北をはじめ、日本国内の取材で出会った方々の、身近な方が残したものを写真で照らし、改めて生きた証を刻みたいと思っています。昨年度開催したもう一つの写真展は、佐藤圭写真展、リコレクションです。 2021年2月27日から3月18日に山形県山形市の山形県総合文化芸術館1階ロビーで開催し、約12点を展示しました。展覧会には次のようなメッセージを寄せました。一部省略して読み上げます。あの日から10年、その年月が長いものなのか、短いものだったのかは、人により様々でしょう。突如として奪われた日常、 愛する人々との死別、目まぐるしく姿を変える故郷。その十年という月日の中には、一人一人違った日々があり、何者にも変え難い命の物語が刻まれています。その歩みに、そっと寄り添う社会こそが、復興への礎となるのではないでしょうか。悲岸へ渡ったすべての人の冥福と、その悲しみを慈しむすべての人に、温かな祈りを。また、 2021年度は他にも長野や奈良で写真展を開催しました。ご来場いただいた皆様にこの場を借りてお礼をお伝えいたします。ありがとうございました。ここまでは D4P が主体となって発信するコンテンツについてお伝えしてきましたが、これからの発信を担う次世代を育てる若手発信者育成事業も私たちの活動の大切な柱です。社会課題を発信し、 皆で共に考え続けることには終わりがありません。世代から世代へそうしたバトンを受け渡していくことが私たちの願いでもあります。コロナ禍のため昨年まで続けてきた東北スタディツアーの開催や友情のレポーターへの帯同などリアルな場での活動は行えませんでしたが逆にこうした機会を生かしたオンラインならではの取り組みを行いました。例えば 全国各地の中高大学生世代の参加者と一緒に東日本大震災の被災地とオンラインでつなぐ東北オンラインスタディーツアーではそれぞれの被災地の語り部のお話を伺うとともに参加者同士で対話・交流を行い東日本大震災の教訓や防災について考える時間を一緒に過ごしましたまた若者世代が自ら伝えることについて学ぶ D4P メディア発信者集中講座は 今後のメディアの成長に寄与できたらという思いから開催した連続講座です。取材や発信をするということは、取材対象者や関わる人々をリスクにさらしたり、誤ったイメージを流布してしまうネガティブな側面もはらんでいますが、十分な知識や謙虚な態度を第一線で活躍する講師陣から学ぶことで、発信することの意味について、参加者全員で考えを深められる場となっています。このほか、 昨年に続き、福島県双葉郡大熊町で行われている、若者たちが主体となって地域のこれからを対話する大熊未来塾、認定 NPO 法人、国境なき子どもたちと共催の世界のリアルと繋がろうなど、他団体と共同した取り組みにも力を入れました。D4P の伝える活動についてお伝えしてきましたが、いかがだったでしょうか伝えると一言で言っても、 その表現方法は様々あると思います。D4P では一つの手段に限らず、記事、動画、音声配信、講演、写真展など、いろいろな形で発信するよう心がけています。ぜひ、興味あると感じたコンテンツからご覧いただけますと幸いです。16ページ。こちらでご紹介するコラムは、安田夏つが SNS 上で受けた差別発言に対する訴訟に関するものです。 内容をお伝えするために差別文言を記載している箇所がありますのでご注意ください。それではコラムを朗読します。2021年12月8日、閉会フォトジャーナリスト安田夏樹を原告に東京地方裁判所に訴状を提出しました。安田及び在日コリアンへのヘイトスピーチに関する訴訟となります。2020年12月、 ダイアログフォーピープル公式サイトにもう一つの遺書、外国人登録原票と題した記事を掲載しました。この記事は安田の父の家族のルーツと生きた道のりの一端を古い書類を頼りに辿ったものです。この記事には大きな反響がありました。温かな言葉をかけてくださった方もいれば、明らかに記事の内容を読まないままでの反応、差別発言も、 SNS 上に参見されました。そうした状況を仕方がないで終わらせることなく、毅然としてヘイトスピーチ、ヘイトクライムにノーと言える社会を築いていくために、安田は訴訟を行うことを決断しました。差別の問題は心の傷つきという問題にとどまりません。ヘイトスピーチは社会的マジョリティの側との力の不平等を背景に、矛先を向けられたマイノリティに恐怖心を抱かせ、 声を上げたらまた言葉の暴力にさらされるという沈黙を強い、日常や命の尊厳を深くえぐるものです。日本社会には未だ包括的に差別を禁止した法律も、独立した人権救済機関もありません。時折、ヘイトスピーチを規制する動きに対して、表現の自由への侵害だという声を耳にします。けれどもそれが誰かに沈黙を強いるものである以上、 矛先を向けられた人々の表現の自由はすでに踏みにじられているのです。表現の自由は差別の自由ではないことを明確にした上で、今回の訴訟が必要な法整備につながる一助になればと願っています。ヘイトスピーチの概約は将来的にどのような危険をはらむのか、ここでは憎悪のピラミッドという概念からもお伝えできればと思います。ヘイトスピーチは 憎悪表現と訳されることもありますが、実際にはマイノリティに対する否定的な感情を特徴づける言葉であり、差別扇動という訳の方が適切です。差別扇動には二つの外訳があります。一つ目は、そうした言動を繰り返すことによって、その対象となっているマイノリティ集団を差別をしても良い存在であると社会に伝えてしまうこと。二つ目は、 魂の殺人とも言われる、マイノリティに属する人々に与える深刻なダメージです。自らが同じ人間であること、社会の一員であることを否定されることにより、呼吸困難、難聴などの心身の不調や、恐怖や自己喪失感、無力感に苛まれ、さらなる被害を恐れて声を上げられなくなる、沈黙効果などが生じます。先入観や偏見が放置されることで、差別が日常化、 固定化して激しさを増していき、憎悪や暴力が、ついには民族、国籍などの集団を抹殺するジェノサイドに至る過程を表現したのが、憎悪のピラミッドです。ピラミッドは、先入感による行為、偏見による行為、差別行為、暴力行為、ジェノサイドの5段階に分かれていて、日本の現状を見てみると、すでに上から2段目の、 暴力行為が起きている状況です。こうしたことからも、どのようにして目の前にある差別、加害を止めるのかということを、ぜひ多くの方に当事者意識を持って考えてもらいたいと思います。17ページ。ここまで D4P の活動内容について様々お伝えしてきましたが、こちらのページでは、私たちの活動が適切に行われているのか、昨年度の会計報告について、 簡単にご報告させていただきます。昨年度の収入は合計5646万7431円でした。最も多かったのは全体の約 65% を占める事業収入で3668万373円。こちらには講演会の登壇料やテレビやラジオなどの出演料を含みます。支出の合計は 4208万4166円で、取材発信事業の支出が2534万8242円と最も多く約 60% を占めています。なお、NPO 法人として、業務や会計が法令に違反していないかを幹事が確認する監査報告の文言、幹事の署名、応印も掲載されています。 2021年度認定 NPO 法人として、これからも皆様に信頼される法人運営に努めてまいります。財務諸表の全体は D4P ウェブサイトでもご確認いただけますので、よろしければご覧ください。D4P の活動は多くの方々のご寄付に支えられて成り立っています。最後に、私たちの心強いサポーターである支援者の皆さんの声をご紹介します。一人目は金田さんです。 日々目まぐるしく上書きされる世界各地の出来事に、遠く離れて当事者性を想像することさえも難しい昨今、D4P は写真と文章でいつも私たちに問いかけてくれる唯一無二のメディアだと思います。私たちが見ること、知ることのできない景色や物事の本質に迫るマジョリティ自らが変わっていくための報道を実現すべく、ケイさん、ナツキさんがこれからも世界中を駆け巡ることができますよう。う微力ながら、 息長く応援します。ありがとうございます。続いて二人目は、和志野さん。毎日が忙しく、日々をこなすことで精一杯になっているとき、私はどうしても視野が狭くなり、自己中心的な考え方になってしまいます。そんなとき、D4P の記事を読んだり、音声配信を聞いたりすると、どの話題も自分に関係ないものはなく、私は、 この社会の構成員の一人として生きているんだと、はっとさせられます。何度でも自分の行動や考え方を顧みて、不合理なことがあっても、諦めずに考え続け、今日より良い明日のために、一歩ずつ進んでいきたいと思います。そして三人目の赤倉さんは、プロボノとしてもご協力いただいています。この人たちをサポートしたい。ここには、 私がそう心から思える人たちがいました。この人たちの言葉を一人でも多くの心に届けたい。私がダイアローグフォー・ピープルの活動を支援し続けるモチベーションです。一人一人に寄り添われた言葉は少しずつでも人、そして社会を変えていくと信じています。皆様からお送りいただくメッセージにはいつも背中を押していただいております。 こうして心を寄せてくださることは、私たちの活動の大きな力になります。これからも、応援どうぞよろしくお願いいたします。2021年度の D4P 活動報告書、いかがでしたでしょうか今回の冊子は、印刷工場が使用するエネルギーの製造時に排出される CO2 全量を総殺した CO2 ゼロ印刷で印刷しています。 世界中で取材活動を行う私たち自身ができることとして、環境に配慮した冊子作りに取り組みました。国内外の取材、記事や動画の発信、自主企画の運営といった D4P の活動は、皆様からのご寄付に支えられています。ご寄付は、継続的に活動を支えるマンスリーサポーター、その都度寄付するワンタイムサポーターからお選びいただけます。このか、いろいろな寄付プログラムや、 移送寄付などのご案内もありますので、ぜひ応援いただけますと幸いです。以上で、2021年度認定 NPO 法人ダイアログフォーピープルの音声活動報告を終わりにします。最後までご視聴くださり、どうもありがとうございました。